ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。なな、なな、なな、なな。みなさん、見えましたかゆっくり、もう一度、見てみましょう。なななななななですよー。次は、ヘッドマ、ーク付きの電車が来たので、おまけです。 ダイヤ改正ヘッドをマーク ?77777 見られてラッキーでしたね。ご視聴ありがとうございました。